皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2021年12月8日、お宝の写真の持ち寄りに行ってきました。もはやあれですね。皆さん、よかれと思って、自分の写真の場所を特定し、なんならルーラストーンまで用意されるんですね。すべてよかれと思っての行動なので、私からは何も言えません。チームレベルが72になりました。 これで白花イ色が使えるようになりました。白花イ色というのはこういう色らしいです。レベル71で使えるようになるスカイブルー色と合わせてみました。次のレベル73ではアンバー色が使えるようになるとのことです。いわゆる琥珀色ってやつですかね。運が良ければ10日後くらいです。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。